会いに行く 見に行ってみる、うん、ねえしょうちゃん、はい、久しぶりにさホットサンドしてないいいよ懐かしいね久しぶりに使いたいと思いますローゼー作ってえ中何入れるチーズと、うん、ハムと、うん、ツナ ツナ食べたいな。ツナいいね、キムチもあるよ。ツナー、ツナチーズ。ツナチーズ、卵もあるよ。卵なんか作る、ゆで卵とかする。これは。混ぜるだけだから、簡単だ。おい。お腹空いてきちゃった。そうだね。 いいねいい字が持参じゃんでも着実に増えてくれるのは嬉しい<笑>ちゃんといい感じのサイズで切れたハムととろけるチーズあとツナ挟んでいこうわこれすんごく美味しそう2枚ずつくらい食べるよね食食べる食べるる あダンスしてたのダンスダンス。<笑> まあまだまだない、ね、だよ。おお、んだけがいいんだってなるから大丈夫大丈夫。うん、あコーヒーがみたいな。ないのよコーヒーが。うん。ミちゃんビール飲む。ビールもないのよ。あるわ。<笑><笑>ビールがあるよ。今日あと何する。何しようかなー。どうしようね。 雨なんだよね、うん、あ、いい匂い匂してきた本当だやつする、うんだううどどれれいいいいししそそあ、じゃないかなかで、ね、<笑><笑> て, <笑>てきちゃった。 プ<笑>ーさんが残ってます。ね、これあれ、蜂蜜の入れ物。いただきます。どう？もうね、これめっちゃ美味しいな。うん。うん。うま。これは本当美味しいよね、うん。あれも作ってみたいな。あ、う、の、んうん、最近流行ってるさ、うん、フルーツサンドも。あ、フルーツサンドもね、うん、してみたいね。うん あ、うん、あ、美味しい。二倍美味しい。二<笑><笑>倍美味しい。上<笑>手だよ、うん。何やってんの？<笑>俺はね、パンの耳をね、えー、挟んだ。えー、挟んであ焼くの？焼く。<笑>そうなんだ。 な, そうな、うん、うん、からカリカリしておいしい。 ありだね。あれあり。<笑><笑><笑><笑>新しいやつ、和歌山そうだね、まあうん別に。うん。もうこれ最後の一個も食べていいのどうろう<咳>なんか飲み物が欲しいです。なんか買っといたらいいよね。 ジュースっていうか、紅茶とか、パックの。アイスがいいな。ひょうにょう。寝まーす。<笑>はい、寝まーす。 違うのように。<笑>